君も一緒に添い寝してくれたの 飲んでくれるのかな。と、たぶんおそらく。誰も自信ないじゃん。今楽しければいいのだわ。 どうすジュキきそっか癒されるんだ<笑>かわいいねはあまた娘たちに耳かきしてあげたいのだわ。 雪ってやばい 動かすとグポグという に君。 お耳たっぷり癒やされましょうね。<笑> 毒が あ, るんだよああイモリと同じだよね。